水だけで本当にほんのし。水だけで。ら、えー、こんにちは、V. C. P. のみつさんです。ダだますマチーです。まっちゃんです。今日はちょっと皆さん立ってますけど、ね、<笑>本当にいつも座ってるけども、<笑>はい、今日は立ってる。携帯モード。携帯モード、はい。ということで、今日は、はい。注意を要する実験。 まあ、危険とも書いてあるので危険って聞くと面白そうとね感じちゃうんだけども本当に安易にやってはいけないんだけどもまあね実際にどんな感じになるかですね十分な設備環境を用意して実際にどういうことが起こるのかってことを最小限の量でこれからやってくれるわけだよねはい、はいはいはい、じゃあ簡単にあの 説 明, を説明してもらっていい、はい、はい。まずこちらに用意してあるのが、えー、と塩化アンモニウムですね。はい。でもう一つが、えー、と小酸アンモニウム、うん。アンモニウム系ね。アンモニウム系が二つ、うん。であとは、うん、アヘンですね。はい、アヘンを取ります、うん。で、もうすで に, ここにそのアンモニウムの化合物は混ぜてあって、はっきりとしたその。 <笑>分量とかはちょっとここはね、まあ、言わないでだい五グ 5g ぐらい作ってくれたんだよね、はあ、まあ、はいねはい、混ぜる時一応ここにた余あったんだけ ど, あ棒あるけどこれゴリゴリやる と, ちょっと危ないよ、ね、あ も, うもうこの時点で反応するかもしれないから余裕でゴリゴリ混ぜると危険なので、うんはい、こう焼きさじで軽く混ぜ合わせる程度入っていきます 金属製の器だよね、okay. でもう一つその金属の粉末ここを、はい、こういうふうにちょっとでも水気が残ってるとこういうことが起こってしまうと。<笑>うんあ 意図的だったらいたんじゃな立ち悪すぎる危す。危ないね。本当にちょっとなんだな。こんなちょっとで起こっちゃうんだね。さっきティッシュで拭いといたんですけどね。それでもやっぱ残っちゃって、うん、今振りかけたけど。はいはい、りましたよ<笑>。上に振りかける程度ね、はい、もし混ぜたら危ないから、うん、今こうやって振りかける程度でやめといてくい。あくまで振りかけるだけだ。次の操作なんですけど、うん、ライターとかで火をつけるとかそういうのではなく、うんまあ、まあ水を 数滴ねえー、っと加えるだけで反応が進んでしまうという、うんうん、ことなので、うんね、なのでまあ今今から水を数滴垂らそうと思うので、ちょっと皆さん離れてお、はいはいはい、いててもいいんでそうですね、はい。はい。ちょっと離れましょう。離れます。ま、はい、は火とかつけそうだ、ね。じゃあいきますよ。いきますよ。う, ん、うおお。 水だけで煙が超立ち上ってますし、換気、換気。はいはい 数的ででも、こんな爆発的な反応が起こるっていうのは怖いですね、うん、水、水滴垂らすのが、ここも。なんなら、混ぜ合わせるだけで、ちょっと、反応しただけ、汗が出ちゃうからね、ここで、相当危ないっていことですね。うん、本当に、ちょっと、怖かっやろうとしちゃいけない、事、う、件、ん、ですね、多、う、分、んはいはい。はい、炎が出たのと、と煙。煙でもすごい、ね、煙が、はい、すごい出てます。うんね なんかこれ水がびちゃびちゃびちゃびちゃっす、ね、水反応で水が水なので液体が見えるよね。一、はい、12滴しか垂らしないんですけど、うんはい、こうて出てる反応が進んでる。当然炎出てるからある一定の温度もにもなってるよねえっい。わ、う、かんなけど。ねうん、これこれ開放空間だけども し, 密閉 と, かしたらとか固めたいな気がするとより危なかったりしま す, しするし当然量増えれば危ない、はい、っていうことはわかるよね、うん<笑>はい 解説お願いし今、ね、やってもらったけども、うんはいはい、何が起こってたのかっていうとね、はいはい、こちらにちら用意したパネルに書いてあるんですけど も, <笑>もう 3, つ、はい、そう3つね反応が起こるんだけども最初に塩化アンモニウム塩化ア ン, モ ニ, ウムンモニウムは電離プラスとマイナス、うんうん、分かれるんだけど、うんうん、そうそ う, そう水を加えるとここが反応始まるんだけど も, も普通に そうそう。で硝酸アンモニウム使ったやつ、うんうん、それが。この。出たシーエルマイナス。を触媒にして。することで水、うんうん、水が出ます。はいはい、さっきも出てましたね。そうだった人です。えっ、ー、と酸化窒素。おお、酸化窒素。出ます。酸化窒素ね。酸化二窒素。そうも出ますね。なるでここで出た水。がさらにこっちに。 あー繰り返し、こ, これが1と2そうそうそうそうーと2と起こりますー。で、あとア、うん、アエンア亜鉛買いました。亜鉛粉末入れてあるんでね。亜鉛粉末も入れてありました。はい、で、ここで出た、酸化ニチスト。と、反応。 N2 が機、うん、体が2つそるわけで す,、ねですね。でこの2頭さんの反応は発熱反応。でこのが見えたのもそれに激しい反応が起こったっていうこと、うん こ, れ こ, うね、これを乾きに、ね、バーっとこれが起こってくっていう。そうそうそうそうっていうような反応でした。お発熱がそです、ね。とうような反応一回さというよ反応のやっぱりスタート何がきっかけで起こるんだっけ 水、水水水だから、うんうんうん、わーっとこ う, んかわーっとこう炎が出るしさ。 いちいこうやってみたくなっちゃうよね。うん、魅力的に見えるんだけど、本当に危取り扱いがね、はい、はい、厳重に。最初に言ったけどね、環境とか、ね、設備とか監督者とか、うん、ちゃんとね、条件が揃った上で。行うことが必須の実験で、うんはいはい、はい、ですね。安、まあ、囲に行っちゃいけないよね、こういうこと、うん。面白半分とかで絶対に。うんうん、危険ですからね。らね<笑>普通の学校とか小中高では、あの。 こういったものはね、使い自体がもう、うんあのうんまあ、禁止って、いう、うん、そういう指導をされているところは多いと思うんだけどね。うんはいうん、材料自体は身近なの。あすごいもう身近なもの。特、うん、にその一味とか、肥、うんね、料れ。使ったもの全部結構身近で、うん、身近に手に入れやすいけ、う、ど、ん、もれれ、うんれれ。だからこそ、やっちゃいけませんって、い う, う、うん、行いやすい、うん。で、この実験のシリーズは何だっけ 注意を要する実験 や, やってはいけない実験いい シ, リ シ, リシリーズですね<笑>いや。これ第1号ってことで。第1号。真似しないでください。いじゃ 続, 続編があるわけですか？<笑>シリーズか、はい。じゃみ<笑>、うんな身を挺してこれから、はいはいね、このシリーズやっていくといますね、はいはい。教育のために、うん。教育のために。安全教育安全育、はいはい、ちゃんと安全対策してからね。安全対策ね、うんうん。条件揃ってから、ねはい、ここでは。はい。 じ, じゃあ ま, と ま, りましたまた次回のやってはいけない実験シリーズお楽しみに。<笑>さよな ら, なら。お楽し み, にお楽しみに<笑>